みなさん、こんにちは。日本語の森のゆかです。みなさん、見てくださいだ。桜がいっぱい咲きました。この前、フェイスブックとインスタグラムで。みんなが日本に来て、やりたいことは何ですかという質問をしました。そしたら、結構いっぱいお花見がしたいですっていうメッセージが来ました。 なので今日はみんなの代わりにお花見をしたいと思います今日は普通に日本人がお花見をするところを見せたいと思います普通にお花見をするんですけど普通のお花見をする時何を買えばいいのかとかどういうふうにすればいいのかを5つのステップに分けました是非楽しんでみてくださいではスタート まずはお花見に必要なものを買いましょう。絶対必要なのはこのブルーシートです。レジャーシートということもあります。だいたいダイソーとか100円均一のお店に行けば買うことができます。紙コップとか紙のお皿もあるとすごく便利ですね。次はお弁当を買いましょう。 お花見は花を見るだけじゃなくて食べることもすごく大切です。日本語の森のみんなの分もお弁当を買っていきます。桜餅も買いました。桜餅は桜の色のお餅を桜の葉っぱで包んだ日本のお菓子です。本当は3色団子が欲しかったんですけどないので諦めます。一番大切なのはこれ お酒です。今日は平日なんですが、みんなでビールを飲むことにしました。春になると桜のパッケージのビールがよくあります。お茶も買っておきましょう。桜っぽいお菓子をいろいろ買いました。桜味ってどんな味かわかりますか実は私はあんまり好きじゃないです。内感はないか桜じゃないけど買うか。 次はお花見ををする場所を決めましょう。東京だったら上野公園とか新宿御苑の桜が有名だと思うんですが私たちは事務所の近くににある公園に来ました。本当は桜の木の下が一番いい場所なんですけど動画に桜が映らなくなるのでこんな変なところに決めちゃいました。 ブルーシートは風が吹いたら飛んでいってしまうので端に荷物を置いて飛ばないようにするのがすごく大切ですうん <笑>並べよう<笑>お腹が空いたので食べましょう日本には花より団子。」という言葉があります花を見るより団子を食べることを選ぶという意味ですご飯とお酒がやっぱり一番大事ですよね私は花よりビールかな あ あ, あ外、外で飲むとうまいですね。めっちゃ美味しいな。あれお箸お箸あるアインさんお花見初めていやいや、初めてじゃないです。あ、そう初めて何回目 ?3 回目かな。3回目めっちゃ来てるじゃん。私と同じぐらい多分、うん。なんか、日本人のは花見が好きですか 好き。うん、好きですね。でも花見の時は日本人は何をします か,、うん、<笑>分かるお弁当をな食べながら花見を見ますかそ う, そうそうそうそうそういう感じか普通メトロの人とか私たちはほとんどは写真を撮ってあと帰るね、えー、そうなんか花見じゃないかな ベトナムの人は<笑>、はい、いつも旅行に行ってももうほとんど写真を撮る<笑>着替えとか持っていくでしょああそかそかそれぐらい写真撮るのが一番のそうそってまた着替えて<笑>また写真撮るでフェイスブックにアップするそれが一番大事なイベントごンとは写真ですよね、うんうん、いい写真を撮ったら帰りますそうだね<笑>、はい お疲れさ ま, まし <odka> でした。片付けよう。 楽しいお花見の後は必ず片付けをしましょう。ゴミは全部持って帰ります。缶は別の袋に入れてくださいね。日本には、来た時よりも美しくという言葉があります。みんなが使う場所は、自分が来た時よりもきれいにして帰りましょうという意味です。みんな使うから汚さないでねってことですね。 はい、皆さんお花見楽しかったですか。楽しかったです。<笑><笑>